ところにイルハートーはーいというわけでですね今月も電撃プレイステーションさんカリーライターのイルハートの紹介をしていきたいと思います<笑>いやーもうカリライターって何よどうしちゃったのよーと思いのそこのイルハートの皆さんなんとですね今回イルハートが電撃プレイステーションさんで ライター体験をしてきましたーーマジマジマジマジマ ジ, マ ジ, マ ジ, マ ジ, マジはい、まあその様子はね、後で報告しちゃうのでお楽しみにということでまあともかくね、今月も電撃プレイステンションさん九月号を紹介していきたいと思います電撃…大好き<ペー>今月号の表紙はこちらドクドクドクドクドクドクドクドクドクド ク, デ ク, デク イルハートね前作はね実況をやらせてもらったんですけれどもね今回もとってもとっても期待しておりますこれもあの実況できたりとかしないんですかね<笑>はいでは早速ですねイルハートが今回電撃イルハートのねライターのお仕事に挑戦したお話をしていきたいと思いまーすえいや あのー、あれよ。あの動画の後に、今回の記事を全部貼り付ける方式とか。あっはっはっ決断が早いですよ。ょ<笑><音声>ーんふぉーそんなごめんなもう、そういうことはね、早く言ってくださいよ。もうそれなら、それならですね。えーっと、まずは電撃ね。 キネップの会はボリュームアップで掲載しておりますそして始まった読者応募型の新コーナー教えて女神様がかなりかなり愉快なことになっているのでかつしてくださいそしてですねなんと わけでねまあイルハートがライターとしてねええっウそウソつえっと、えっと、あっはこのお話じゃかじゃかじゃかじゃかじゃん電波姉妹では4コマのほか今月号もフィギュア付き OVA ブルーレイの電撃スペシャルパックを紹介ついに添い寝シーツのイラスト 電撃屋ではこのほか、購入特典としてタペストリーやポストカードが付属します。ぜひご予約は電撃屋です。<音声>別のコママの話ないじゃないですか。<音声><笑>うるせえって<笑>。えっ、それでも運営ですか。<笑> これなんか一部以外ほぼモザイクかかってるじゃないですかえっえっこれ今言えるのはあのイルハートが演劇プレイステーションでライターのお仕事しましただけ<笑><笑><笑>はいはい、まあ、とにかくですねあのモザイクが 魅力その1見てあら見てそうこんな感じでねイルハートを頑張って書いてるんでねあの、えっとえっと、あのあれです続きは勝手読んでく どうなんですかイルハートがたくさんお金があったら何がしたいえー、それはあれですよ、まあ、ね、誰しも夢見ると思うんですけどあのねあのねあの ね, あ, のねあれがしたい焼肉屋を見せ